平成29年1月7日、第42回阿蘇郡市マラソン大会が開催されました。この大会は阿蘇郡市陸上競技協会が主催し、陸上競技の普及と健康増進、規律あるスポーツマンの養成を目的に行われたもので、阿蘇市体育館をスタートゴールとし、小里カバル川コース、湯の浦コースで、 見客が競われました。まず、阿蘇郡市陸上競技協会の古沢邦介会長が、全力を尽くして悔いのない走りを期待しますと、開会の挨拶をしました。大会は、午前10時に小学生男子2キロがスタートし、最後の一般男子5キロまで6つのコースが順次出発しました。今年は好天にも恵まれ、 沿道からは、たくさんの応援がランナーに届けられました。阿蘇市からは、小学男子2キロで、阿蘇小学校の江藤大成さん、中学男子5キロで、阿蘇中学校の上田俊介さんが優勝しました。